こちらはこちらはお寿司だと記憶してるんですけれどもいいなぁやっぱり皆さん今日何があるか気になって見ている方も多いですよね今日何でしょうねネタがね縁河はあるかなあ入ってきましたよ私もこうやって頑張って入れるかな<笑>いいですね旬のものを撮って皆さんもお過ごしくださいお天気カメラをご覧いただきました